え今日はチップアトラスアップデートバイサルファイトシックとアタックシックデータを統合したというお話をします。で後半の方ではその使い方とで私沖がどういうふうに遊んでいるかっていうお話をしたいと思います。で、えっと… チップアトラスというのは世界中で報告されたすべてのチップチェックデータを統合的に利活用するためのデータベース、ウェブツールとなっております。後ほどお話ししますように自分の好きな遺伝子に行ってそこにどんな転写因子がどの細胞でどのぐらい結合しているかというのを理解することができます。で、このデータベースは DBCLS の太田達郎さんとの共同開発になります。で、どんなデータを処理して公開しているかというのを簡単にご説明します。 え、チップスティックデータの配列生データがこの NCBI や d d b j などに登録されていますので、それらをすべてダウンロードしてきまして、レファレンスゲノムにこのようにアライメントするということをやっています。で、また、ピークコールも行っていまして、このようにアライメントが優位に集中する領域を特定して、それをウェブサイトを通じて公開するようにしております。 でまたサンプルメタデータのキュレーションというのをやっていまして例えばこの3つの実験データだったらこういった転写因子のこういった細胞におけるデータであるということをきちっと書き下すようにしております。でえチップアトラスではこういうふうな数万件の実験データを一個一個見ていくことができるんですけどもチップアトラスの大きな特徴はこの数万件のデータを全部統合してデータマイニングができるという点です。 これがこのチップアトラスのホームページになりますがここに4つのツールがありましてそれでデータマイニングがいろいろできるようになっておりますこちらについてはちょっと後ほどお話ししますでまた一個一個のデータを見ていくためにはこちらを使ってこの「アドバンスド」というところをクリックしていただいてキーワード検索することができます ここをクリックするとこういうふうなページが現れましてこのようにレファレンスゲノムだったりどんな抗原かっていう情報とで細胞や組織の情報が書かれています。でこれが数万件あるわけなんですけどもそこからデータを絞り込んでいくためにはここにキーワードを入れていきます。 例えば、サル4という転写因子に興味がある人は、こういうふうに入力していただくと、サル4のチップセックデータだけが絞り込まれます。で、その上で、えー、例えばこの実験データみたいに、えー、スパーマトゴニアにおけるサル4のデータを見たいというときは、ここをクリックします。 でそうするとページが切り替わりまして、こういうふうになって、上の方にあるビジュアライズっていうところをクリックして、ビッグイックというふうにクリックしますと、ゲノムブラウザの IGV にその情報が送られるようになっています。で、その上で自分の好きな遺伝子、例えば POW5F1 というふうに入れると、ここ POW5F1 ありますけども、その周辺にサル痘が結合しているということが理解できます。 でえっと、これはまああの一個一個の実験データをこういうふうに見ていくことができるんですけどももっと大量のデータをまとめてみたいと思う方いらっしゃるかと思います。でそのためのツールがこのピークブラウザーというものでこのウェブページではここでいろいろデータを絞り込んで表示することができます。 例えば、マウス MM10 の転写因子の5などのスパーマトゴニアというふうに選択して、このボタンをクリックしますと、そのデータがこの IGV にロードされます。そうすると、先ほどこのサルフォーが結合していた領域におきまして、このサルフォーだけではなく、こういった転写因子が同じところに結合しているということが理解できます。 で、現在、チップアトラスには14万件のチップシックデータが収録されていますが、最近のアップデートで、アタックシックデータが3万件と、バイサルファイトシックデータが5万件追加されています。で、じゃあ、こういう、これらのデータをどういうふうに見ていくかっていうのを今後、これからお話ししたいと思います。で、この、えー、っと、今回のこのアップデートには、九州大学の三浦先生との共同開発になりまして、まあ、この方、あの、えー、っと、PVAT という、あの、バイサルファイトシックデータ 技術を開発している人なんですけども、まあ、そ, のそのための解析ツールとスパコンに実装していただきましたでまた大学院生のスーまあちょっと今酔っ払ってるところなんですけどもこのスー君がこのアタックシックデータとバイサルファイトシックデータの全部の解析をやってくれました。 でえっとまあ、その見方なんですけどもまず一個一個のデータを見るためには先ほどのようにキーワード検索しますバイサルファイトスパーマトゴニアっていうふうに入れると、まあ、そういうふうにデータが絞り込まれますしアタックについても同様です。 で、また、データをまとめてみたいというときは、ピークブラウザーの方で、このバイサルファイトシックとか、アタックシックというふうに選択すると見ることができます。で、どういうふうに表示されるかということなんですけども、まず、一個一個見ていく場合、まあ、転写因子、こういうふうに見ることができます。スパーマトゴニアのサルフォー。で、一個一個のバイサルファイトシックデータ。これは、スパーマトゴニアにおけるバイサルファイトシックデータです。 で、これ、メチル化率を表しているんですけども、このサルフォーが結合しているところが、確かに低メチル化領域になっているということが分かります。で、また一個一個のアタックシックデータということで、これもスパーマトゴニアのアタックシックデータの一つなんですけども、ここにちゃんとピークが立っているということが分かります。で、まとめてみたいというときはえ、転写因子。<笑> チップセックデータ、こういうふうに先ほどのようにまとめて見ることができますし、バイサルファイトセックデータも、スパーマトゴニアで数十件の実験データがあるんですけども、これをすべて並べることができます。で、このピンク色で示すのが低メチル化領域で、この黒く見えるところが高メチル化領域になります。 であと数十件のアタックシックデータ、スパーマントゴニアのデータをこのように並べることができます。確かに再現性よく、ここがオープンクロマチン領域であるということが示されます。まあ、つまりこれを見ると、誰でもわかることなんですけどもここが、ここに何らかのアクティブエンハンサー領域があって、なおかつここにこういった転写因子が結合して、この周辺の遺伝子発現の制御に関わっているということが理解できるかと思います。でこの、えーっと まあ、こういうふうにゲノムブラウザーを使った見方だと、まあ、1個もしくは数個の遺伝子の発現制御機構を見ることができるんですけども、もっとたくさんの、例えば数百個ぐらいの遺伝子の発現制御機構がどうなっているかっていうのをまとめて解析することができるのが、エンリッチメントアナリスというツールになります。で、ここをクリックしますと、こういうページになりまして、こちらとこちらに自分の好きな遺伝子名を入力することができます。 例えば、こちら側は、ヘパタサイトで特異的に発現している遺伝子を数百個入れています。で、こちら側は比較対象として、その他の細胞で発現する遺伝子を数千個入れています。で、その後、まあ、いろいろセッティングをするんですけども、えー、ゲノムは HumanHG19。で、転写因子のチップスティックデータを使って、まあ、それはすべての細胞タイプだと。で、TSS からの距離を5000ベースというふうにやると、 やってこのボタンをクリックしますとこのツールはここに入力した遺伝子の転写開始点のプラマイ5000ベースにどんな転写因子がくっつくかっていうのを全部カウントしていきます。でその上でこのヘパトサイト遺伝子とそれ以外の遺伝子を比較してこっちの方にたくさん結合する転写因子は何ですかという解析ができます。 結果を簡単に申し上げますと、HNF4A とか FOXA2 というのが、こういった遺伝子の周りによく結合するということが得られます。実際、この HNF4 とか FOXA2 というのは、肝臓の発生に非常に重要であるということと、あと、 えっと、皮膚の細胞に過剰発現させると、えー、ヘパトサイトライクな細胞にダイレクトリプログラミングできるということが知られていますので、まあ、この入力した遺伝子のマスターレギュレーターを特定することができるというツールです、まあ、実際こういうふうにテーブル形式の結果が返ってきまして、えー、ここが転写にしてここが細胞名でここにエンリッチメントの度合いを表す p バリューがあってこの p バリューが低い順に並べられています まあ、こういうふうに HNF4 とかホック性とかっていうのがこの上位の方に上がってきているということがわかります。まあ、つまりここに何らかの遺伝子名を入れればその制御因子がわかるということで例えば皆さんが RNA 飼育を行ったとである細胞では数百個の遺伝子が発現がガンとこう上昇しているということがわかった後その後問題になるのが その発言が上昇した遺伝子をまとめて制御している転写因子は何なのかというのが知りたくなるわけなんですけどもそこでこのデグリストをここに入力すればその制御因子がわかるというツールになっていますで現在チップアトラスはヒューマンとマウスとラットとハエ線虫構造6種類の生物種を集めていますで最も多いのがヒトとマウスでどちらも10万件以上あります で、チップシックデータ、アタックシックデータ、バイサルファイトシックデータがあります。で、えっと、チップアトラス、世界中で使われています。年々、こう、えっと、引用数が倍増しておりまして、今年だけでも150本の論文に引用されていて、トータルで400本近くに引用されています。その3分の2が海外からの引用となっています。 でえっとまあ、非, 常非常にたくさん使われていて、あの毎月だいたい5000人のユニークユーザーが訪れて、だいたい20万ページビュー見ていただいています。まあ、非常に嬉しい限りです。で、あと、いわゆるハイインパクトジャーナルにも引用されていまして、セルやその姉妹誌、ネイチャー姉妹誌や NAR プロナス、エンボー、ゲノムバイオロジーなどにもちゃんと引用されています。で、えっと、じゃあ、これを使って私、いろいろ遊んでいます。 でまあ、自分ので作ったデータベースで遊ぶという非常に最高のあの贅沢な楽しみ方をしているんですけどもどんなことに使っているかというのをちょっとこれから お, かお話しします。えっと、まず、えっと、先ほど申し上げましたようにここに DEG を入れるとその制御因子がわかるという話をしたんですけども。 今やっているのは薬剤投与で発現変化した遺伝子をここに入れてその制御因子を特定するということをやっていますつまり薬剤投与で発現が上がってくる遺伝子でそのそれらをまとめて制御する転写因子を見つけることによってその薬とこの転写因子の関係がわかるつまり作用基準の解明につながるのではないかと考えていますで これをやっているのは先ほどのすーくんと九州工業大学の山西先生岩田先生との共同研究になりますで実際どんなものをやっているか、まあ、これテストケースなんですけどもタモキスフェンで発言変化する遺伝子のマスターアレギュレーターエストロジェンレセプター1がちゃんと取れますでテストステレンで発現変動する遺伝子の制御因子は AR といった解析がちゃんとできます、まあつまりえーこの 解析系がうまくいっているということの証拠になるかと思います。で、面白いのが、ある抗がん剤で発現変化する遺伝子の周りには、P53 の結合が円立するとか、 あと、ある抗転換薬で発現変化する遺伝子を調べているんですけども、この転換薬は母体に投与すると、その生まれてくる子供が ASD になるリスクが非常に高まるということが言われているんですけども、それで発現変動する遺伝子には CHD8 の結合が円立するということがわかりました。まあ、これはあの ASD の原因遺伝子と知られているクロマチンリモネリング因子なんですけども、まあ、それが上がってくるということで、まあ、この お薬は c h d a を介して、まあ、その ASD を引き起こすんじゃないかという仕組みが見えてきています。 活用事例その2なんですけども、えー、我々はあの GWAS スニップの解析も行っていますで。ところがその GWAS は非常に大きな問題を抱えていまして、同、え、定、ー、されるスニップのほとんどがノンコーディング領域にあるというふうに言われています。で、また、えー、統計学的に優位とされるスニップ、マーカースニップと呼ばれるんですけども、それは、えー、疾患の直接的な原因となるコーザルスニップとはほとんど一致しないということが知られています。 例えば、この例では、あの、炎症成長疾患のマーカースリップを示しているんですけども、これは IKZF1 という遺伝子の上流のノンコーディング領域にあります。で、ところが、そのコーザルスリップは、この連鎖不平行領域のどこかにあるっていうふうに言われているんですけども、それがどこにあるかっていうのを特定するのは非常にたくさん の, あの作業が必要になります。 で、えっと、そこで我々が考えたのは、そのコーザルスニップというのは、まあそのヘノタイプに直結しているということなので、何らかのレギュラートリーエレメントだろうと考えて、まあたくさんの転写因子によって制御されている領域なんじゃないかと考えました。で、これを例で見てみると、連鎖不平行領域のここにいろんな転写因子を結合するホットスポットを見出しております。で、実際にあのコーザルスニップであるということがちゃんと証明された、え えっ、ー、と、ローカスとこのホットスポットが見事に一致する例も見つけていますので、まあこのホットスポットと呼ばれる、あ我々が呼んでる場所っていうのは、コーザルスニップを見つけるための良 い, い指標になるんじゃないかと考えております。で、そこで私たちは、 ここに、えっ、ー、と、そのマウスの総動ゲノム領域にゲノム編集で変異を入れたときに、その、例えば炎症成長疾患を引き起こせるかどうかという実験を、えっ、ー、と、徳島大学の、えー、竹本先生と沢津橋先生との共同研究で行っております。で、実際の結果、 チラッとだけお見せしますと、ある、えっと、そのホットスポットを消出したマウスは、野生型に比べて優位に体重が低下する。まあ、つまり、えー、炎症成長疾患に似たフェノタイプを示すというデータを得ております。で、活用事例、その3なんですけども、私たちはフォトアイソレーションケミストリー、PIC という技術を開発しております。まあ、これは光を当てたところだけの遺伝子情報を、えー、解析できるという技術です。 で、これは、あの、除去の本田さんがほとんど開発してくれて、え、除去の木村さんが非常に細かい領域に照射するという実験系を立ち上げてくれました。で、また、九大の大川先生との共同研究で進めています。まあ、これを使うと大小様々なところに光を当てることができるんですけども、例えば、マウスの海馬であったり、資源生殖細胞の一個一個に光を当てる。 当てたりとかあとこれ1個の細胞なんですけどもその細胞質に存在するストレス下流だったりこの核の中にある核スペックルだけに光を当ててそのトランスクリプトの検出に成功しています。でこれでチップアトラスでどう遊ぶかっていうことなんですけどもだいたい皆さん想像ついてるかと思うんですけどもそのロイで特異的に発現する遺伝子をここに入力してやることによってその r o を制御しているマスターレギュレーターを特定するといった解析を行っています。 で今日お話ししたチップアトラスの使い方は、実験医学に寄稿しておりまして、こちらの URL からダウンロードすることができます。でまた、PIC についても最近、実験医学に寄稿しましたので、先ほどと同じ URL からダウンロードできます。以上ととなりりまますありがとうございました、はい